皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオが、プログラミングチャレンジ第4回、動的プログラミング。で、このビデオで、動的プログラミングによくある問題についてお話しします。まあ、具体的に言うと、えー、とこの5つの問題についてはまあ説明します。MaxSum と MaxSum の二次元。あと、Longest Increasing Subsequence。 ナップサック問題とコインチェンジ問題ですね。まあ、この他によくあ、えっと、DP を使われる問題がありますね。例えば、えっと、TSP ですね。なんか巡回セールスマン問題です。まあ、それはまた今度の機会に話したいと思います。で、それぞれの問題に対して、あの、まあ、まあ、同じく DP テーブルはどうなるかとか、ループをどうなるかとかについてお話したい。 じゃあ、まず、あの、ランジサムについてお話ししましょう。ランジサムってどんな問題かというと、まず、あの、リスト A を考えて、そのリスト A の中に、整数 N、N 整数が入ってます。で、えっと、その中に i と j を探したい。その i と j が何か特徴があるとかというと、i から j までを足し算すると、それは、えっと、最大になります。 まあ、例えば、えっと、A が 1-3、20-2-5、10-4-6、4 7 3ス -3, 3で、この中に、ね、あの、これは全部足すと42なんですけど、20から始めて47から終わると足し算が77になります。ですね。ですので、この場合だと I が2で、で、J が、えっと、3、4、5、6、7、8、9。 ですね。i が2で、えっ、ー、と、j が9になります。じゃあ、これはどう解けるのか。ま, あ、まず全部、えっと、いつも、なんか、その問題を本当に理解しているかをチェックするために、前端策を考えた方がいいですね。で、この問題の前端策が難しくない。i があって、j があって、まあ、えっと、i と j のループ、二重ループをすれば、えっと、最大の ij を探すことができます。ですね。あの、 i が0から n を探して、で、えっ、ー、と、j が j 0から n、あ、ここちょっと間違えてないですね。j から n までを探して、で、その中に、えっ、ー、と、i から j を足して、で、i から j を足した後に、えっ、ー、と、まあ、最大化であるかを、を、えっ、ー、と、テストする。で、これは実は30ループがありますね。i のループと j のループと足し算のループ。この3つのループがあるので、 えっ、ー、と、計算コストは O of N の3乗ですね。で、これは N が例えば1万ぐらいになると、N の3乗はもう結構高いですね。では、じゃあ、これは DP どう使うかというと、どこだ、ど こ, どこで、えっ、ー、と、計算の重複を行っているか考えると、まあ、実は、えっ、ー、と、何回も何回もこれを足してるんですよね。なんか20プラスマイナス2。 マイナス5プラス10。これは何回も足しているので、えっと、それを節約することができます。ですね。特に、えっと、i から j を足すと、0から j マイナス0からえっと i マイナス1。あの、0から j を足して、で、えっと、0から i マイナス1の足し算を引くと、えっと、i から j の足し算がわかる。これは考えると、えっと、その、サムテーブルですね。 あと、足し算の表を計算することができます。まず、じゃあ、えっと、O、これは O of N のプログラムになります。まずが1から0、えっと、i から1と n までにすると、このサムテーブル st を計算します。sti が sti-1 plus a これは O of N ですね。これは前処理。で、この二重ループだけで、えっ、ー、と、そのマックランジサムができます。例えば、えっ、ー、と、 えっと、j から、えっと、まあ、i から j までの足し算が stj-stji-1 ですね。だから、この、まあ、一番も中のループが必要なくなりました。で、これを見ると、例えば、さっきのですね、a が 1-3、20-8 ですね。で、st が、まあ、0、1-2、えっと、1プラスマイナス3、プラス20が、えっと、18ですね。 で、プラス、マイナス2からマイナス10。これはね、あと i までの足し算となります。で、そうすると、全部の足し算が1と12。1から12の i ですね。これは、えっと、stj が、えっと、st12 は42。で、sti がマイナス2。42マイナス2は、えっと、ま、すみません。0ですね。42マイナス0が42。で、i、えっと、3から10ですと、 10が75。3が18。あ、3が、えっと、3-1 に、ね、マイナス2。75-2 が77。前の、なんか、ざまのページと同じ回答です。まあ、でも実は、まあ、これは結構もっと、なんかお、N の3乗から N の2乗になりましたので、随分速くなりましたね。でも、それよりもっと速くすることができます。これは、えっと、カダネ法っていうアルゴリスムですね。 あの、サムテー、前のサムテーブルとグリーティーを使うと O of N で出てきます。ですね。で、このループがこれだけです。まず、あと、サムはプラス A of E。これは何かった、っサムテーブルを計算しています。で、えっ、ー、と、アンス、アンサーね、回答です。答えですね。答えが最大の、今までの最大の答えと、サムですね。で、サムが0より小さくなれば、あの、サムが、えー 小、えっと、まあ、えっと、小規化する。ゼロにします。ですね。こう、なんか、これは、このアゴリスムはどのアイディアとても短いなんですけど、どのアイディアかというと、あの、最大が、えっと、今まで全てを足すか、それとも、あの、まあ、マイナスになったら、最初から始まるっていう考え方です。ですね。これは、まあ、ぜひ、あと、勉強してみてください。 じゃあ次は二次元のマックスランジですね。二、まあ、次元のマックスランジサムが、一次元と考え方は同じです。えー、とまずあと前端策を考えると、二次元だと、とループが、6乗ループが必要ですね。i から j で k から l ですね。i から k と j から l ですね。 で、あと、足し算を計算するときに2 6が必要。A と B ですね。サムが A、A、B ですね。ですので、これはまあさらに大きいなので、あのまあ、サムテーブルを使いたい。サムテーブルの使い方が、えっと、1次元と同じ考え方です。ただし、えっと、2次元でサムテーブルを使うと、あのサムテーブル ofj- サムテーブル ofi だけでバグになります。 なんでバグになるかというと、例えばサムテーブル KL とサムテーブル IJ を考えるだけで、えっと、KL-IJ が、この DB と C が、えっと、まだ残ってます。で、例えば、えっと、KL-KJ にすると、えっと、この C がまだ残ってます。で、KL-IJ もまだ残ってます。で、両方を、えっと、引くと D が、 あんまりますですね。d が欠かせえっと、まあ、マイナスになる。ですので、実際に a を計算したいだと、a が abcd-db-cd-d。これを計算しないといけない。ですね。で、こんな感じになります。i と j のループがサムテーブル。二重ループでサムテーブルを計算します。ですね。で、次は i と j。これは、えっと、 実は、あの、二重ループにしてるんですけど、これは四重ループです。ですね。ちょっとなんか短くしただけです。これは四重ループで、その四重ループの中に、あの、サムテーブルをとって、で、えっ、ー、と、サムテーブルマイナス、サムテーブルの i とマイナス、サムテーブルの j、プラス、サムテーブルの ij になります。まあ、考え方は前と一緒で、ただの、その二次形の特別扱いだけをやってます。 じゃあ次の課題を説明、問題を説明します。次は Longest Increasing Subsequence ですね。Longest Increasing Subsequence か何かというと、A のアレイがあります。A はまたなんか N 整数のアレイです。リストになります。で、その A の中から S、サブセット S を探したい。ですね。ただし、そのサブセット S が必ず S1 が、S、Si が Si-1 より大きい。 ま、あ例えば、この a がマイナス七十九二三八八一の場合だと、この s1 がマイナス七二三八これはね、なんか、あの、increasing subsequence。で、ここも increasing subsequence。s7 と9。ただし、長さで比較すると s1 の方が長い。これは気をつけないといけないのは、あとランジスームと違って、あの、スペースが入ってますですね。 ですので、ランジュサムよりもうちょっと難しい問題になります。では、皆さん、この LIS の前端策を、えー、と考えてみてください。前端策を考えた後に、あ前検索を考えた後に、前端を考えた後に DP 表をどう作れるのか考えてみてください。いいですかまず前端策ですね。まあ、あのー、 サブセットを探せようっていうような問題が、まずすべて全探索が同じです。全探索がすべてのパームテーションになります。すべてのパームテーションなので、すべてのサブセットを探さないといけないので、全探索の探索空間のサイズが O of 2の n 乗です。で、プログラムで書くと、このビットストリングで、えっと、ループ、あと全、えっと、全部のパーミテーションのループができます。0から、えっと、i が0から、 1、えっと、シフト、シフト N、シフト N ですね。これは、あの、N の20、っと2の N 乗という意味です。で、これをすると、なんかそのビットストリングからサブセットを作ることができます。で、次はそのサブストリンえっと、サブセットを、えっと、まあ、インクリージングであるかどうかをチェックする。ですね。 これはループして、えっと、全探索ができますけど、でもこれは、N の、えっと、2の N 乗ですので、まあ、ものすごい高いです。じゃあ、えっと、LIS のための DP を考えましょう。ですね。まず、あと、テーブルからじゃなくて、えっと、ループから考えると、いいかもしれない。えっと、簡単です。あの、LIS のループを考えると、まあ、すべての、え、のアイテムを1回をチェックしたい。ですね。 で、ai をチェックすると、選択を2つがあります。選択一が、えっと、a0 から ai-1 前を見て、その前にある、えっと、LIS に ai が入れるかどうかをチェックする。例えば ai が a0 の後に入れるか、ai が a1 の後に入れるか、ai が a2 の後に入れ る, るか。それすべてをチェックする。で、あと、いずれかに、LIS、えっと ,LIS, ai が ak より良きければ、 AI が AK の後の LIS に入ります。一方、AI が今までの北筋より全てより小さければ、じゃあ AI が新しい LIS になります。この2つの選択肢があります。そう考えると、えー、とテーブルが考えられます。まず AI が、まあ、値ですね。で、パレントが、えー、とそのどの LIS が AI が入るか。で、最後は LIS。そのパレントの LIS プラス AI がを考えると LIS のサイズはどれになるかですね。実際に見てみましょう。まあ、例えば A が010903881。で、えっと、0から始まると前がないのでパレントが -1。0が LIS の始まりです。で、LIS の始まりなのでサイズが1。で、10を考えると、0を見るとまあ10は0より大きいので0の後の LIS に入ります。ですのでパレントが0で LIS のサイズが2。4も、4が10の8 の, の10、えっと、9、すみません。9は10の後に入れないけど、0の後に入ります。ですので、パレントが0で、LIS のサイズが2。で、また0が来るときに、どこでも入れないので、新しい LIS になります。3の場合だと、この0とこの0の後に入れるけど、まあ、あの、えっと、その引き分けとしては、ま、最新の入りたいですね。 だから、なんか、えっと、3の親が3ですね。この0になります。で、LIS のサイズは2。で、8ですと、8が0の後と、0の後と3の後。ただし、3の後に入ると、LIS が大きくなるので、8の親が3。まあ、この4、えっと、四ですね。で、8のサイズが3。で、この8も同じです。で、この1が0と0の間の後だけを入れるので、1の親が3で、この0ですね。で、1のサイズが2。 で、これを考えると、まあ、この、えっと、ループで、これは二重ループでなります。ですね。すべての I に対して、前のアイテムをすべてをチェックする。まあ、これは n の2乗のサイズで、まあ、実は n の n ログ k のもっと早いアゴリスムがあるので、まあ、このアゴリスムちょっと複雑なので、今回は説明しません。まあ、これは、あの、2の n 乗より n の2乗はずい、えっと、相当早いですので、まあ、これを、あと、これで教えます。 じゃあ次のよくあるえっと DP 問題がナップサク問題です。ですね。で、ナップサク問題が、えっと、サブセットサムっていう名前も入ります。ですね。まあ、まずはセット A があって、で、A のアイテムが、えっと、サイズ S と、えっと、物価 M ですね。それぞれのアイテムがサイズ S と物価 M。で、この問題の目的が、えっと、 A のサブセット X ですね。X は A のサブセット。で、その X のサイズが M より小 さ, い小さくて、で、X の V の足し算が高い。まあ、例えば A がこれです。A がサイズ S 値100、サイズ4値70、サイズ6値50、サイズ12値10。で、M が12ですね。 で、なんか12に入るアイテムかと、例えば12を入るけど、あの、値が、えっと、物価が10ですね。で、4と6も入るけど、これは、あと、V が、えっと、120になります。あと10が入るけど、値が100だけ。で、最大がこの4と6を入れることですね。では、えっと、いつも通り皆さん、このビデオをポーズして、あの、簡んえっと、全探索と DP テーブルを考えてみてください。 ちなみに、この問題が、えっと、ワイディングプログラム、一番最初で説明したワイディングプログラムととても似ています。いいですかじゃあ、えっと、答えを見てみましょう。では、えっと、まあ、あの、ナップサックの答えが、えっと、サブセットです。これは LIS の同 様, 同様に、全探索が、サブセットの全探索のコストがーフ f ニの N 乗です。 あの、ビットストリングで全てのすべてサイトをチェックすることですね。では、あと、DP の回答が、えっと、まあ、ちょっと似てるけど、今回が、えっと、あの、再帰関数で DP を作ってみましょう。まず、えっと、最、えっと、前端作の再帰関数はこんな感じです。あの、ID のアイテムが入れるかどうかをテストしたい。で、残りのサイズが、残りの M がサイズになる。 で、サイズが0より小さければ、もう何も入れませんので戻ります。で、ID が n であれば、これは最後のアイテムですので、これは戻っていいということです。で、えっ、ー、と、実際のサイキが、あの、このアイテムを入れないか、このアイテムを入るかを着着する。ですね。この2つを 着, 着します。で、えっ、ー、と、これを、 どうやって DP をするかというと、まあトップダウン DP でテーブル表を作ります。あ、まあ、テーと DP 表を作ります。で、再起関数が ID とサイズですので、DP 表も ID とえっとサイズを作ります。ですね。で、サイズが0から12ですね。ID が0からえっと4。まあ、4つのアイテムがあります。で、えっと、ウェディング、あと、 みたいに、あと、ま、えっと、え、え、ええまあ、その再期間数を計算すると、ここに、えっと、記入します。まあ、これは全部書き込まないけど、あの、これはウェディングプランニングと全く同じです。最後は、えっと、コインチェンジプロブラムがあります。コインチェンジプロブラムが、えっと、まあ、実はナプサク問題に似てるんですが、ナプサク問題と違って、 サブセットだけじゃなくて、えっ、ー、と、それぞれのアイテムが複数回で入ることができます。ですので、えっ、ー、と、まあ、V、Value V があって、で、えっ、ー、と、コインセット A のコインサイズ A があります。ですね。で、その、セクエンスできるだけ、えっと、コイン n の少ないで V をいっぱいにしたい。ですね。例えば、V が7で A が1、3、4、5ですると、あの、一つの回答が1、1、1、1、3。 もう一つの回答が511。もう一つの回答は4と3。これは実際の正解が4と3となります。これは前端策でどう答えるのか考えてみてください。いいですかまあ、あの、これは再帰関数で前端策をしました。コイン数 of v。で、v が0であれば終わりました。v が0より小さければ間違っているという趣旨。これはま、エンドケースです。 で、それ以外だと、すべてのコインをチェックしてみます。ですね。で、えー、っと、今回が、ボトムアップ DP で実装してみます。ですね。トップダウンが、あの、この関数には、トップダウン DP をするのは、まあ、皆さんもう慣れてるでしょあの、DP テーブルを入れて、なんか、DP をテーブル V をチェックして、 入ってるならそれを返す。入ってないならそれを記入します。ですので、ボトムアップのプログラミングを見てみましょう。ボトムアップが、えっ、ー、と、DPC と V ですね。C がコイン数のタイプと、V がお金となります。ですね。で、えっ、ー、と、00ゼロゼロが X マークして。これはなんか、あの、<咳>一番最初のウェディングプログラムと同じですね。 で、えっ、ー、と、これをループします。ですね。あと、i が足して、で、えっ、ー、と、まあ、あ i が、えっ、ー、と、コインの、コインの数です。で、ゼロから v、すべてのコイン、えっ、ー、と、すべての値に対して、あと、そのコインをチェックします。ま、こんな感じ。7と1 2、3、4、5ってですと、まず00から、 えっ、ー、と、1だと、ここまでいけます。3だと、ここまでいけます。4だとここまでいけます。5だとここまでいけます。それをべてを、えっと、繰り返すと、コインの数を計算することができます。はい。えっと、これは、あと、よくある問題、よくある DP 問題の紹介でした。まあ、皆さん見てる通りに、 DP がやればやるほど、解き方はほとんど同じなので、重要なのはいろいろな問題に対してえと DP テーブルを計算する。DP テーブルをと考えるために、この問題にはど の, とどのパラメータがあるのかを考える必要があります。今回が練習問題に対してあのコインチェンジとかナプサク、LIS、すべてやりますので、 まあ、ぜひ、えっ、ー、と、やってみてください。あの、練習問題が、えっ、ー、と、その、ただその問題そのままで、ナップサーク、このデータでナップサークを解けてくださいって書いてるけど、実際の、えっ、ー、と、成績課題が自分で、なんか、これはナップサークか、これがコインチェンジかを考えないといけないですので、あの、まずは練習問題をやると、あといい練習になるかもしれないです。じゃあ、皆さん、今週も頑張ってください。